では、最後の話題として、シェルスクリプトというのを見てみます。ここまで見てきたように、シェルのコマンドを使うとかなり複雑なことが可能になりますで。その複雑なことを定期的にやる場合ですね、毎回どういうコマンドをどういうふうに展開しますとか、難しいんですね。また、打ち間違えると面倒なことが起きます。じゃあ、どうすればいいかというと、ファイルに入れておけばいいです。まこのコマンドをファイルに入れたものをシェルスクリプトと言います。 クリプトというのは台本という意味で、コマンドをたくさんファイルに入れておけば、その台本通り順番に実行できるというのが、セルフスクリプトの考え方です。例えばですね、自分のプロセスを観察するときに PS -U、ps-u 自分の ID というのをまあ打ってましたけども、毎回打つのは大変ですから、それを psmi というファイルに入れておくことにします。 そうするとですね、この一行 の, の、えー、シャープ、びっくり、シェバンって言いますけ、ね、ど、シェバン、スラッシュ、ビン、スラッシュ、セェルというのは、これは、このコマンドは、ビンシェル用ですよというコメントになったんですね。これまで tc シェルを使ってきましたけども、クリプト用には、ビンシェルという古くからある方のシェルを使うことが多いんで、ここではそれを使ったの。で、tc シェルと違うところはですね、組み込むシェル変数は、だらユーザー、だらホーム、だらパス。 大文字を使います。それから、値の設定は a イコール dis みたいにくっつけないといけない。セットコマンドはいらない代わりに変数とイコールをくっつけなければいけません。まあ、変数名イコール値をくっつければいいんだよね。空白がないようにしてください。で文字列で空白が入っているというのはこの囲んであればいいので大丈夫ですね。 配列がないので、えー、パスなどは、えー、パスをコロンでくぐって指定するようになった。ちょっと見てもらえば。A イコール、と、エコーの、ディシーだよで、エコーのダラパス。そうすると、セ、えー、ルの場合には、ビンセルの場合には、コロンでくぐってたくさんのディレクトリがあるという形になっている。 さて、えー、キャットの、えー、PS-me。2行目が本体なんですけれども、えー、PS-u 自分の ID です。自分の ID はただユーザーでいいので、いろんな人が使う場合には、こう書いていくと、それぞれ自分のよ使うのね。じゃあ、これを書くと、ンシェルの PS-me。そうすると、私のプロセスではこんだけありますね、ということができます。 これは一号だけでしたけども、もっと長いコマンド、複雑なシェルスクリプト、シェル、えー、さっき出てきました、いろいろね、えー。そういうものをファイルに入れておくこともできます。それがシェルスクリプトです。さらに面白いのはですね、チェンジモードで、誰でも実行できるようにします。そうすると、今、えー、ビンシェルに PSB を食べさせましたけども、 えー、ポチスラッシュ PSME。パスを言うだけで、えー、同じものが動きます。じゃあ、この時のシェルは何が使われるかというと、それがこれ1も、この一行目のシェーバンビンシェルの意味だったのね。だから、ここに書いたものをインタープリしてっていうんですけども、えー、ここを使ってこれが実行される。この後何行あってもいいんですけども。じゃあ、今度は今作った PSME をですね、MV の PSME を、えー、ただ本の瓶の下に入れて、リハーシュしまする。 そうすると、ただ PSME というだけで、どこにいても PSME が動くと。さて、ここでさっき、ポチ TC シェル RC という話ですけども、実は TC シェルは各ユーザーによって起動されたときに、ダラ r a ームポチ TC シェル RC というファイルの中身を読み取ってスクリプトとして実行しています。なので、ここに書いておくと、毎回実行したい設定を自動的に行わせます。 私の、もうお見せしましょうか。VI の、えー。そうすると、こうセットパスイコール、まあ、ティルだと思いいですね、えー。自分のホームディレクトの下のビンというディレクトにすると、これまでのパスそれから、プロンプトっていうのをセットすると、えー、プロンプトを別の文字列にすることができます。今、ホストネームとくっつけてますけども、えー、セットのプロンプト、 イコール、なんかこういうふうにして別のものをプロムトにすることも簡単にできます。えー、こういうふうに t c c e r c を使うことで、えーまあ、カスタマイズができるんですけども t c c スクリ r c もセルスクリプトの一種だということになっています。